これがまたクロス。はいはい。オッケーオッケー。こうね。はい。ゴール。<笑>ルはい。三番。接ぎ方はそちらで受、はい、けてください。ありがとうございます。h o n 回ってんのこれはい初めくんです、はい、今から車検しますはい電波入れてくださいチャンネルいくつですかすですはいじゃこれ入れますはいはいでチェックしますまだ出てない<笑>そうなんだかわいさーいねえーじゃあ出てる出てるはい大丈夫です次、はい、じゃあこれ はい、出てないよ。よ電波が出てない。でもね。まあ、弱いね。まあ、これはちょっと気をつけた方がいいかもしれない。まあ、だから、呼び呼びでは。温泉読み。はい。じゃ、はい、いや頑張ってください。ありがとうございます。 おはようごすいま来週に見てなさん。<笑> 25秒6石村選手も澤選手通過川内選手通過佐藤選手通過<笑> はい、それではラウンド62日目予選これから始めていきたいと思いますよろしくお願いします準備で最終ヒッットラウンドプロスの順で入りました 嗯好了太好了。